ははいい元気モリモリあ、はい、どうも太郎ですということで今日はね朝からスケボーをして元気が湧いてきたので5日ぶりにね動画を撮っておりますよということであのー、本日やらせていただくものはですねあのー、こちらワセリンあれピントが合わないやっぱイケメンすぎる俺にしかピントが合わないこのワセリンを使って太郎と言ったらあの角栓 みたいなイメージあるじゃないですか太郎イコール角栓イコールまあ三浦翔平みたいなイメージあると思うえみたいなイメージあると思うんですけど今回はねこのワセリを使って小鼻の黒ずみをきれいにする方法毛穴をきれいにする方法をやっていきたいと思います別の動画でやってる方がいたんですけどその方を参考に自分の 小鼻を使ってやってみたいと思います。あと、あと必要なものが、ちょっと黒ずみとか用のクレンジングがなかったので、ちょっと実際に買ってきました、こちら。なんか良さそうだなって思ったので、こちら。あの、オリーブ オ, オイルのクレンジングで、あの、前回オ、オリーブオイルパックとかやったと思うんですけど、それに結構ね、似た感じだったので、あ、これじゃいいじゃんと思って、買ってみました。お、こんな感じ。綺麗。はい、ということで、とりあえずやっていきたいと思います。 太郎あげあげまず、えー、と洗顔後軽く化粧水を塗った状態にするということでまず洗顔からしていきたいと思いますはい軽く洗顔してきたので化粧水塗ります、まあ、とりあえず鼻だけ塗っておきますああ全部塗っとくか今の鼻はこんな感じですでもちょっと見ないで鼻以外見ないで。 鼻以外見ないで今こんな感じ結構ねあのー、荒れてるっていうか詰まっちゃってる感じですね鼻毛も出てるやべ鼻毛出てるはいこんな感じですまあ、やっぱ太郎といったら角栓動画みたいなところあるので角栓をね増やしてたみたいなところあるんですよねわざわざうんハ<笑>それで開けましたこれをね綿棒を使ってたっぷり塗っていくみたいですはい こんな感じ。真っ白。まっさらに生まれ変わってちゃうちゃうそうじゃないこれ手で塗ったらあかんのかなたぶんこう鼻の間にこのワセリンを入れることで。 余計な汚い油とかと混ざったものをクレンジングオイルで丸ごとね落とすみたいな感じなんだろうけど予想はねはいということで塗ったのでここにあのちょっとかぶせたサランラップを巻きますこれをあのホットタオルで温めるみたいなんで上から熱々激熱なんですよ熱激熱プンプンもあっち 人ののの美容師あるあるででこの温めたのでちょっと上から被せていきますちょっと待ってこれ熱すぎるじゃんこれこれが熱すぎて熱が通らん気がする熱い太ももが熱いちょっと片割れだけ片割れだけ使って温めていきますあ1分くらい1分くらい温めればいいみたいですなんかあのー 毎月に1回ニキビ治療の病院に行ってるんですけどなんでか知らないけどそのクリニックに行く日が近くなると毎回肌荒れするんですよね何なんでしょうクリニックへの拒否的反応なのか分かんないんですけど何なんでしょうねこの反応は君がいなくなった日々もこのどうしようもないもなんかその ホットタオルをやりすぎるのも良くないみたいなんでほどほどにしてくださいあなんかね放置するのかと思ったらこのままもう1分くらい温めたらもうこのまま取っちゃって鼻についたワセリンも取っちゃうみたいですん塗ったのにでなんかワセリン自体の成分としては水の蒸発をなんか防いでくれるものがあるらしくてワセリンが鼻の角栓とかを柔らかくしてるしてくれてそれをこの。 クレンジンジジグ剤でで取るみたいいなイメージですはい、これできたらあとはなんかこのクレンジングオイルを使ってこすあのマッサージしてあげるみたい な, でなんかホーバーオイルのクレンジングがいいって書かれてたんですけどちょっと薬局で探したらなかったんでオリーブオイルが配合されたクレンジングオイルにしましたあのねオリーブオイル前回結構昔に動画でやった通りにあの鼻の黒ずみとかにはあのオリーブオイルが結構いいんでああちょっとこれでやってみます くマジでオリーブオイルだこれなんかローリングするんだってこうやって両手で両手でローリングするんだって「うーららうららうらうららうららうららうららうららうららうららうらら う, う, ら, ら, う, ら, ら, ら, う ら, ららうらら」「あたしの小鼻は黒まみれ」<笑> まあ、軽く や, やるくくららら、いいいいででししすそたらまあ軽く拭き取るらしいですすめっっちゃ赤くくなってるるやん、擦りすぎ軽く拭き取る全部拭き取るわけじゃなくて軽く拭き取ってそしたらもう一度ね綿棒でってか思うんだけど俺綿棒ベビー綿棒しか使えないん花なんだよねってことでベビー綿棒でやっていきますなんかこうこう、花があります押すと取れるみたいなね書かれてたんですけど取れるんですかねこれは 取れるんですかれはずなんだけどな取れるはずなんだけどなあでもなんかなんかほんとちょっと黄色く見えるくらい多分オリーブオイル の, そのクレンジングの油分か分かんないけどちょっと黄色くなってる感じかなそんなドドっとしたね角栓は取れませんでしたちょっと結構結構やったんですけどこれ以上やるとねちょっと これ以上やるとちょっと肌にダメージが大きいのでやめておきますこれであと普段通りのスキンケアをやって終わりらしいので、まあ、自分は普通に化粧水を塗って化粧水を塗ってエンビロンっていう保湿ジェルと保湿クリームを塗って終わります多分本当に小鼻の黒ずみだけを直したいっていう人はまだ別のねそういう専門の専門の美容液とかもあると思うから是非調べてみてください 夕焼けが燃えてこの街ごと飲み込んでしまいそうな今日この方法はなんかそんなこの人はあまりおすすめできませんって言ってた今最後のところを見たらなんかやっぱ肌質によって多少変化はあるみたいだから あ, あまりおすすめはできませんって感じですねまあ実際今日一回やってみただけだけどそんなね大きな変化はまだ感じられないので。 まあ、ちょっと継続してみてどんくらい変わるかやっていきたいと思いますはいで何だろうワセリン塗っただけじゃ毛穴の角栓は取れないのでのクレンジングオイルと併用して使うことで汚れを浮かして汚れを落とすみたいなイメージなのでその2つを併用してぜひやってみてくださいやる方はねはいということで久々のね角栓動画になりましたまあ、次回はこれを1週間やった結果どんくらい綺麗になるかやっていきたいと思いますたロでしたまた次回 チャンネル登録してお待ちくださいバイバイ